じゃあそれではあの今日の内容に入りたいと思います。で今日はあの線形結合と部分空間のあのセクションで、えっとまずベクトルの線形結合を全体がなす部分空間についてあの話をしたいと思います。まああの必要に応じてあの教科書のですねセクション五点三もあの見たりしながら話を聞いてください。でえっとまあ前回 までですねそのまあ、もしくは春学期でそのベクトルの線形結合っていうのをやったと思うんですけれどもそのベクトル線形の線形結合全体がなす集合というのをここで考えます。えっ、ー、とま あ, あの教科書では一般にあの N 項の数ベクトル空間を扱っていますけれどもあの こ, この授業ではちょっと話を簡単にするためにあの3次元のですねあの空間を扱いますがあの扱いますがその K の3っていうところから V1 と V2 という2つのベクトルを持ってきましたと。で、えー、と C1 と C2 はこの K、まあ実際には私たちがいるこの空間ですと実数って十分ですけれども、この実数をいろいろ動かしますと。そうしますと、そこで、こういう V1 と V2 のです、ね、線形結合、こういう線形結合を考えるわけですね。でそこで、この、 えー、と線形結合が得られるんですけれどもこの C1 とか C2 っていうのをいろいろな値を変えてみるとそうするとそれは元のこのベクトル空間のある部分集合になるわけですねそれを W と書きます先ほど集合の記号で表したように W の元というのは V1 と V2 の線形結合でこの C1 と C2 をいろんな値を取って動かしたものと。 いうふちょっとですね少しこ の, あのイメージを、あのー、具体的にするために、えー、と今回、えー、とこういう図を用意しました。で最近はあのー、こういう数学のいろんな計算もですねコンピューターでできるようになってきましてでこういう、あのー、ベクトル空間なんか の, あの作図も 簡単にできるようになったんですけれども、これは数式処理システムのマセマティカというソフトウェアで、全額計算機に入ってますので、皆さんもサテライトで使うことができます。で、今ですね、これ見えますかね、こういう V1 と V2 っていう2つのベクトルを定義しました。もうちょっと大きくしましょうか。えっ、ー、と、若干大きくなりましたこういう2つのベクトルを定義して、で、 そのベクトルをこんなふうに3次元空間内に書いてみました。えっとこのですね右向きの矢印が V1 で左向きの矢印が V2 です。で今この赤いベクトルは何かっていうと V1 と V2 の和ですね。でさらにここに C1 と C2 っていうなんか2つのスライダーがあるんですけども。 これは実はこの V1 と V2 にですねかけるスカラーを表しています。今 C1 と C2 はともに1ですのでここに現れている青いベクトルは V1 の1倍と V2 の1倍が現れています。ということでこの赤いベクトルというのは V1 プラス V2 になっているんですがじゃあこの C1 と C2 をちょっと変えてみますね値を。ここに値が出るんですがこのスライダーを使うとズズズズズッとこういうふうにこう。 あの変えていきます今 C1 の値をこう伸ばしていきまあの大きくしていきましたのであの C1V1 のベクトルがこう伸びていきましたこの青い矢印があの C1V1 です今 C1 が 2.6 ですからこれ 2.6V1 ってことになりますであとちなみにこの黒い点線のベクトルがもともとの V1 を表しますでこうします と,、えー、と C12.6 にするとまあこんだけベクトルが伸びているわけですねでそれに応じて C1V1 と C2V2 のこの赤いベクトルもちょっと伸びていくと。で、同じようにこう C2 もちょっと大きくしていくと、またこんな感じで伸びていきます。じゃあ逆に、えっ、ー、と、いろいろ値を変えると、その C1V1 プラス C2V2 のですね、がどこを指すかっていうのがこ う, こうやっていろいろ見れるわけですね。じゃあ例えば C1 を今度は小さくしていきますと、えー、例えば C1 がちょうど0のときには、あのー、C1V1 は消えますから、 そうするとこの青いベクトルの指す先っていうのは V2 のベクトルの先になるわけですね。でさらに C1 をマイナスの値にしていくとこんなふうに今度はその、C1、V1 の逆の方向にこう赤いベクトルが伸びていきます。で C2 の方もちょっといじってみてじゃ C2 の方もこうあの負の値にしてみるとこんなふうにこうあの赤いベクトルがこう伸びていくわけですね。で こんなふうにですねいろいろ C1 と C2 の値をこうぐるぐる変えていく と, えとなんとなくそのこの赤いベクトルの行く先っていうのがあの見えてくるような気がするわけですね。いいでしょうか。具体的にそのこの赤いベクトルはどこを向くかっていうとこの V1 と V1V2 でですね あの、が乗っかっているような、この平面上を、こう、あちこちに行ったり来たりするっていうことがこれ、見てわかるんじゃないかと思います。で、そうすると、なんとなく、その。えっ、ー、と、皆さん、多分障子とかですね、それから、あの、紙、あの、竹で作ったタコなんか、思い出してもらえるといいと思うんですけれども。例えば、障子だと、この障子の枠にですね。障子紙をこう貼っていきますよね。そうすると、なんとなく、あの、この。 V1 と V2 というベクトルを障子の枠に見立ててそこに障子紙を貼るっていうとなんか平面ができますよねその平面上をこの赤いベクトルがぐるぐるぐるぐるこうあちこち行ったりするというふうにこう見えてくるんじゃないかと思いますで、実際にはえっ、ー、とこの C1 と C2 の値をその実数内ですべての値を取るとこの V1 と V2 が乗っかっているような平面全体をこの赤いベクトルで追いつくすことができます というところをちょっと押さえておいてください。じゃあまあそういう話をした上で、えっ、ー、と、戻りますかね。よいしょ。あ、戻った、った。あ、ごめんなさい。で、えーですまあ、この V1 と V2 の線形結合全体を今のようなですね、この赤いベクトル全体で覆うと、どんな集合になるかっていうと、実は結論から言うと、 あのこの3次元のです、ね、計算の部分空間になります。でただの部分集合じゃなくて、まあ、部分空間ですね、昨日あ前回やったそのベクトル空間になるということ で, でこれがあの教科書で書かれている定理 5.3 の内容です。でこの部分空間のことを特にその V1 と V2 で貼られる部分空間という言い方をします。さっきちょっと言いましたけれどもあの障子や他行をは 障子紙をを貼貼ってこうタコを貼るっていいううああいうイメージですねそうやってこう平面をこうずっと追いつくすという意味でこの貼られるというあの言葉が使われることに注意してください。えー、とまず今日大事な一つの事実はあの、まあ、ベクトルを二個とまあ二個何個でも何個かでいいですけど何個か取ってきてでそこでこうその線形結合全体を考えるとそれがあのベクトル空間になる部分空間になるという事実がまず一つ今日大事なことです。 ということで、一応ですね、この定理って書かれているものには証明がつきものです。で、証明なんですけれども、これは、それほどその数学になれば難しくはないんですが、一応、その、元にあるですね、いわゆるゲームのルールを使って、こういう事実をどうやって示すかっていう一つ の, あの手順、典型的な例となっておりますので、一応説明しておきます。 えー、と定理 5.3 の証明の仕方としては、この W ですね、この線形結合、いろいろ考えますが、この V1 と V2 の線形結合からなる集合が、計算の部分空間であるということをえと示すわけなんですけれども、これはあの今日の授業の最初でやりました、その部分空間の定義に戻って、この2つの条件を満たすということを示すわけですね。X と Y が W のベクトルならば、X プラス Y も W のベクトルだと。 で一つ目は、x が w ならば、そのスカラー倍も w のベクトルだということを示せばいいわけです。で、えっ、ー、と、一つ目の和については、あの、このように書くんですけれども、えっ、ー、と、まず、その x と y をなんか取ってきな、取ってこなきゃいけないわけですね。そういうわけで、あの、こんなふうな書き方をします。えっ、ー、と、一応、先ほど与えられた w の集合っていうのは、あの、こういう形のベクトルの線形結合で、 あの全体ですからそこから何か1個取っていきましょうと。でまあ C1 とか C2 って何でもいいんですけど何、まあ、か1個取ってくると。それから Y もやっぱり1個取ってくるわけですねこういう線形結合も1個取ってくると。そうする と,、えー、と X と Y の和を作ると、まあ、こういう形の和になるんですけれどもこの、えー、とそれぞれのベクトルの和はこう交換できますので交換してでさらに、えー、とスカラーでこう結合できますのでスカラーで結合すると まあ、こういう形になると。ということはなんか実数かける ×v1 プラス実数かける ×v2 っていう形になってこの形っていうのはこの w の弦だからあじゃあこれも w の弦だというようないう示し方になります。結論になります。で、えー、と今度はその2個目の条件でそのスカラー倍もやっぱり w の弦だっていうことを示し方なんですがこれも同じようにあの、まあ、w から勝手なベクトル一個取っていきましょうと。 そうすると、これは V1 と V2 の線形結合で表せているはずだから、なんか C1 と C2 という数が存在して、こういう形に表せるでしょうと。うことなん で,、ね、で、すねこれをラムダ倍します。ラムダ倍しますと、まずラムダが前にかかるんですけど、これは実はラムダに関して分配することができてで、そうすると、これラムダ、V1 のラムダ C1 倍ってことになりますね。それから V2 のラムダ C2 倍の2つのベクトルの 和で表せますから、あやっぱりこれも V1 と V2 の線形結合だってことになって W の元だという結論を導くことができます。こ待た い, いでしょうか。はい。でまああの一応まあ非常に基本的な性質ですけれども、あの基本的なルールを使ってこういう定理を示せるという例を紹介しました。であとあのこの教科書にはこの定理の後に注意という規定一つ書いておりまして。 あの部分空間のベクトルで貼られる部分空間は部分空間の部分空間ということを書いてあってちょっとややこしいですけれどもまあなんか部分空間があったとしましょう。部分空間から何個かベクトルを取ってきましょうと。でこのまあこの場合 M 個取ってベクトル取ってきてそのベクトルで貼られるあのまあ線形結合全体の集合ですねを考えるとそれもやっぱり。 あの元の w の W 分空間になると、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれませんけど、まあ、そういう性質もあるということに注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。はい、じゃあ、えー、と次にですねあのその部分空間の計算例についてちょっとあの説明したいと思います。で、えー、と教科書 の, あの133ページの例題 5.3 というのにそのベクトルで貼られる部分空間の 計算の例題が載っていますで問題を見ます と,、えー、とこの3次元の三項の数ベクトル空間で、まあ、x1 と x2 としてまあこういう2つのベクトルが与えられました。でこの x1 と x2 で貼られるこの部分空間のを求めなさいという例題が出ております。で最初にそのまあそういう解き方をざーっと見ますとえっ、ー、と まあ、教科書も見てもらってもいいと思うんですけれどもまあこれあの x1 と x2 の, その線形結合ですからえこれはこんな形でそのえと x1 の a, a 倍とそれから x2 の b 倍 の, あの和で表されます。でこの a と b はこの k の全体を動くような形ですというふうにこうあの書かれるわけですね。でこれを変形することで えっ、ー、と、X 成分は A プラス 3B、Y 成分は 2A プラス 4B、Z 成分は 3A プラス 5B と表されますというんですが、最後の一行で実はこういう表し方もあるということが書かれています。えっ、ー、と、どういう表し方というと、えっ、ー、と、XYZ の、あの、あ、ごめんなさい、ここ K の3ですね、すみません。あ、これこれいいのか。えっ、ー、と、これ、これ三次元、3項の数ベクトルで、 えー、X 成分と Y 成分と Z 成分の間にこういう関係がありますと。X-2Y プラス Z イコール0という関係がありますと。で実はこれっていうのはあの皆さんこれまでやったことがあるかと思うんですけれどもこ の, あの R3 の空間内の平面を表してるんですね。あの平面の方程式とも呼ばれるものでで、えー、と実は教科書にはこのこの 部分空間はこういう形で書いてもいいとは書いてあるんですがそれれをどうやってて導くかかは書かれてありません皆さんできますかということで、まあ、できる人もいるかもしれませんがあんまりピンとこない人もいるかもしれないのと思いまして今日はこの形のですねベクトルが貼る部分空間のが作るその平面のそういった方程式ですね この場合、平面の方程式の導き方をちょっと説明しておきます。で、ここではその先ほどの今やってるその例題でですね、この部分空間が満たすその平面の方程式、x-2y プラス z イコール0っていうのをどうやって求めるかっていうのを説明します。で、えっと、まず先ほど の, です、ね、あの例題を解いた中でですね、 そのこの部分空間というのは x y z はこんなふうに表せますということをややりました。そこまでいいでしょうかで。実はこれっていうのはそのこの部分空間のえっと点 x とか y とか z の値が満たすべき条件なんですね。そしてこれは方程式、連立方程式なわけです。で連立方程式っていうのはその皆さんいいい一時あのなんだえっと連立一次方程式を解いたときにやったように。 その何行目かの方程式を定数倍して別の方程式に加えるってことをやっても関係は成り立つわけですね。で、えー、とそうするとあのこの方程式をですねあの各行を適当に何倍化して別の行に加えることによって最終的にこの右辺がこの右辺のベクトルが0になるようなあの方程式が得られれば実はこの時の左辺この方程式がですね この求めるべきあの平面の方程式になります。まずここを押さえておきましょう。いいでしょうか。はい。で、そこでじゃああの実際にこのこの方程式をですね、こう定何倍かして他の方程式に加えてこの右辺がゼロになるまであのいろいろ計算するっていうことを考えるんですけれども。 実はあの我々はあの春学期でですねその連立一方程式をあの係数行列を使ってで行列 の, あの行変形であのできるってことを知りました。で方程式全体をですねあの x とか y とか z が入った式をごちゃごちゃと何倍かして加えることを考えると行列の行ごとにこう行を加えたりした方があの数の演算だけで済むからあの楽っちゃえば楽ですよね。でですので この方程式をですね、行列の形で、係数の行列の形で表しちゃいましょう。まず、それぞれ両辺をですね、左辺は xyz という変数を持っていて、それから右辺は ab という変数を持っていますから、その左辺と左辺の式をですね、この変数からなるベクトルと、それから係数行列の積に分けてしまいます。そうううするとこういう形で あの分かかれるってこといいこ皆さんいいですかねあの一応ちゃんとあのこれ計算掛け算をやるとあのちゃんと元 の, その右辺と左辺の式が得られるということを確かめておいてください。でこうしてあの今左辺の方は単位行列が求まっていてそれから右辺はこういう、えー、と3行2列の行列が求まっていますのでこれをくっつけます。これをくっつけますとあの3行5列の行列になるんですが。 えー、ここでこの行列を作ってですねこ の, 縦線から右側のブロックを上三角の形にします上三角っていうのは、えー、とこの対角成分よりもかその上がゼロではない成分でこの対角成分の下の成分が全部ゼロ に, するになるようにするわけですね。ということはやると実はあのー、さっき言ってたその先ほど言ったそた方程式の変形と同じ操作をしていることになるということに注意してください。 実際にあちなみにこの上三角形にするための操作はあの行基本変形ですね あ, のある行を何倍化して他の行に加えるっていう操作の繰り返しでやるっていうことに注意してください実際にやります、えー、この行列なんですけれども、えー、とじゃあまず最初の操作で何をやったかっていうとこの1行目のをマイナス2倍して2行目に加えるそれから1行目をマイナス3倍して3行目に加えるっていうのをやります そうすることで、この右側のブロックのこの第四列ですね。この第四列の。この下の二と三という成分をこうゼロにしてしまいます。えっ、ー、と、もう一回言うので、あの、こ こ, こですね。ここの二と三を。行の変形でゼロにするにはどうすればいいかっていうのを。わからない人は、あの、もう一度春学期の内容を復習してください。基本的には、その、第一行に何倍かして、第二行に加える、第三行に加えるということで、ここはゼロになりました。 で今度はこのここですねこのス4っていう成分をゼロにしたいわけですね。でそれをするにはどうすればいいかっていうと、まあ、第一行で消去してもいいんですけど第一行で消去するとこの1っていう成分がここに悪さをしますので都合よくないわけですね。で第二行を使ってこのマイナス4を消去するならばここの成分はゼロですから。 これを何倍化してこの第3行のここに加えてもゼロのままです。ですので第2行を何倍化して第3行に加える方が都合がいいことになります。でこの操作を実際にやります と,、えー、とマイナス2を何倍化してマイナス4をゼロにしたければこれマイナス2倍すればいいんですかねマイナス2倍すれば4を加えることになるからえっ、ー、とまあこのような形であの。 ゼロになるというようですね。で、えっ、ー、とでこういう変形が終わりましたと。でこれは実は元の方程式に戻って考えると、あの元の方程式はこういう形に変形できたことになります。えー、と XYZ と AB っと x y z と a b というのはそのままなんですけど、この係数行列がこう変わったっいうんですね。でさらにこれをその元の方程式の形に戻すと、えっ、ー、とこういう形になりました。えっ、ー、とイコール于 a プラス3 b マイナス二 x プラス y イコールマイナス d b で。x マイナス二 y プラス z イコールゼロというのが最後に導かれたわけですね。で、この三第三行が実は。あの求める。あの集合、この場合は平面の方程式になります。いいでしょうか。こういう形で。その方程式を作って、その方程式の。係数行列の形で表して。その係数行列を。うまく。あの行変形を行うことで。あの、こういう方程式を求めることができます。 はい、じゃ あ, あと今日はもう少しですねあと何枚かなんですけどもじゃあ最後にですね、えー、と線形写像による基本ベクトルの像っていうのがあるんですが、えー、とはイメージ F を生成するっていう定理がありますのでこれについてあの紹介しておきましょう、えー、とこれは一応定理の内容だけ説明する と,、えー、と F をまあ線形写像とします と, で、えー、とまあ N コー数ベクトル 空間から M 項の数ベクトル空間にの線形シ像にとするんですけどそれでこの E1 から EN っていうのをこの KN の基本ベクトルにしますそうするとその F のイメージっていうのは実はこの基本ベクトルの移った先で生成されるベクトル空間になりますとそういうことを言っていますえでちょっと時間が 厳しいっすね、はい、じゃああのちょっとあの時間が若干厳しいのでそうですねじゃあこれもうちょっとゆっくり説明した方がいいと思うのでじゃあこれは次回ということにしましょうであのじゃあこの定理 5.4 からあの次回のに説明したいと思います、えー、ということで、えー、と今回の内容としましては あのまあ、前回のまでの復習をした上しました、えーとまあ、前集合の概念それから前者と単者の概念の復習をしましたそれから、えー、と今日はそのうんと線形結合と部分空間ということでその、まあ、ベクトルで貼られるその部分空間とですねその部分空間が満たす方程式の導出の計算について説明しましたで今日はちょっと時間の都合でその基本ベクトルの像について 寄ってはられる部分空間は、ちょっとこの後、きちっとゆっくり説明するには、ちょっと時間足りないので、の次回にしたいと思います。ここまでで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、それでは今日の講義は一旦終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。